106 10076点のの動画こんにちはのの動画ですやってますかもう皆さんこういうことはないですか自分は言われた通りに正しくやってるのに先生から毎回注意されてしまうありますよね僕も昔よくありました今日は剣道初心者の人がよくある間違いまずはこの短い動画見てください は い, いや可いいですね幼稚園かな小学生かな上手に切り返しができてますじゃあここで皆さんに質問です今の切り返しの動画を見てちょっと違和感を感じた人いませんかヒントは足の動かし方にありますえそうなんです剣道を始めたばかりの多くの初心者の人がこの子と同じ足の間違った使い方をしてます今日は この子の足を直してあげたい、えー、今日もできるだけわかりやすく説明するのでぜひ聞いてください じゃあまずどこが間違えてたかというとまあ、その間違ってたことは、ね、あんまり今気にしなくて大丈夫ですからねえみんな間違ってるし僕も間違ってましたん、ね、で、ね、真ん中の切り返しの前4歩後ろ5歩の9歩これはね上手にできてましたよだけど最初と真ん中と最後に面打ちあるじゃないですかこれの手と足が合ってないんです。 このね、切り返しの最初と真ん中と最後の大きい面打ちっていうのは、剣道の初心者の人がもう特にね、手と足を合わせるのが難しいと感じるところだと僕は思います。 これ、ね、小さい子が一生懸命、えー、切り返しをやってる姿を見てお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんっていうのは「うわーすごい、えー、頑張ってる上手にできてるかわいいね、えー、上手にできてるね」って言うんですけどこれはもちろんねお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが言う分には何ら問題ないです全然問題ないですだけど指導してる人大人たちっていうのはこの手と足を合わせるっていうのを妥協したら絶対にダメなんです。 というのもこの間ある八段の先生にこういうふうに指導されたんです、えー、ちょっと聞いてくださいいいですか宇賀さんと、えー、子供たちがつぎ足をしてしまったり手と足が合わなくなったりするこの悪い癖ねこの悪い癖っていうのは子供たちは何にも悪くないんですとそれは全部我々指導者の責任なんですと えー、一旦ねその手と足が合わないとか継ぎ足をしちゃうようなあ悪い癖がついたとしたらその子が将来もう剣道としてねそのそういう足の使い方してると剣道として成立しなくなっちゃうんですよそのぐらい我々は責任があるんですだから絶対その手と足が合わないとかね継ぎ足を我々指導者が妥協しちゃダメなんです子供たちは何にも悪くないんですっていうことを言われましたいや刺さりました 子どもたちの悪い癖は我々大人の責任だったんです。だからよくある 一体何回言ったらできるようになるんだとかこの前言ったこともう忘れとるやないかとかなんで言った通りできんのやなんて子供たちに言ってる先生っていうのは特大ブーメランが跳ね返ってきて自分に今グサって刺さってるんですよねつまりね今日の最初の動画で言うとこの切り返しを受けてる人この人が悪いちゃんと足の動きを教えてあげないといけないんですこの段階でニコニコを受けてる場合じゃないんです じゃあなんで、えー、多く多くっていうかもうほとんどですよほとんどの初心者がこういう同じ足の間違いしちゃうかっていうとこれはみんな最初素振りから剣道を始めるからなんです、えー、別に素振りが悪いって意味じゃないんでも う, もうちょっと聞いてくださいね素振りが悪いって意味じゃなくて思い出してほしいのは素振りの足なんです素振りの足っていうのはすり足でやってましたね振りかぶる時に足を出して振り下ろす時に足を引きつくれでしたね、えー、これは初心者の素振りでできるようになっ だからさっきの動画の男の子も前4歩後ろ4歩この9本っていうのは切り返しのすり足で行う部分だからめちゃくちゃ上手にできてたんですよ。だとしたらなんで最初と真ん中と最後の目打ちがうまく手と足が合わないかっていうとそれは足が すり足じゃなくて踏み込み足になるからなんです。そしてどうして初心者の人がこれを混同しちゃうかっていうと面は先生から最初に習ったすり足の1種類しかないって思ってるからなんです。でも実際切り返しの中では踏み込み足の面打ちとすり足の面打ちと2種類が使われているってことなんです。これをしっかり分けていきましょう。 切り返しの時の、ね、大きい面打ち2種類ちょっとまとめました1つは、えー、すり足で行う大きい面打ちこれどこで使うかっていうと、えー、切り返しの途中の前4歩後ろ5歩ですね。その 9本ね、この9本っていうのはすり足で行ってます。いいですね、そして、えー、大きい面打ち踏み込み足で行う時があるんですけどもそれは最初と真ん中と最後と書いてますねこの青字で書いてあるところ最初と真ん中の最後の大きい面っていうのは踏み込み足で使います切り返しの中には同じ大きい面なんだけど足の使い方によって2つ2種類あるってことですねそして、えー、ちょっと突っ込んで話しますね足の使い方としてはすり足 っていうのは両足とも床から離れないように動かします。いいですね、そういえ そ, そうですよね。真ん中の9本というのは両足とも床についたまま行います。に対して踏み込み足っていうのは片方の足が床から離れます。えー、右足を 踏み込んで行方離れて打っていくっていうのが切り返しの最初真ん中最後の面ですよねじゃあここまではまあわかると思いますそして最後右足を出すタイミングがこの2つで全然違うんですよねえすり足で行う足を出す右足を出すタイミングっていうのは振りかぶる時です振りかぶる時に右足を出して振り下ろす時に足を引きつけましたこれ素振りでやってるのと全、ま、く 全く同じですですねなんだけど最初と最後と最初と真ん中と最後の面この踏み込み足の面っていうのは振りかぶる時には足を動かさずに振り下ろす時に足を動かすんですこれとこれが全く動きが違うんですよねだから真ん中の9本っていうのがうまくできてる人でも例えば最初と最後真ん中と最後ね踏み込み足をしないといけないのにこっち きちちゃゃうううううんんでですすよねねこここ振りかぶるときに足を右足を出してしまう、本当は振り下ろすときに足を出せばうまくいくんです、えー、要するにですね分かりやすく言うと、こっちの青いところ、青い打っから切り返しっていうのが始まってで、途中で9本っていうのはこの赤い足の動かし方、9本やって、またこの青いね、えー 面打ちをしてまた今度はこの赤い面打ちを9本やって最後に青い面打ちを行うっていうのが切り返しの2種類の足の動かし方面打ちなんです。 じゃあ今日の動画の最後の一番大事なところですね。最初に見てもらった男の子の足はどうやったら治るんでしょうか。えー、実はですね、こっちの赤い部分、すり足でやってる、えー、前4歩、後ろ5歩の9本っていうのはとても上手にできてました。ちょっと手と足が合わなくなってたのはこっちのブルーの方、青い面の方なんですね。ここがどうなってたかっていうと、もちろん床から足離れてるんだけど、右足を出すタイミングっていうのが振り下ろす時じゃなくて、 振りかぶる時になったんですもう一回ちょっと見てくださ い, い, い今見てもらったように最初と真ん中と最後の踏み込み足の面で 振りかぶる時にもう右足が出てたと思うんですこっちの足になっちゃってるんですよね本来どうすればよかったかっていうと振りかぶる時には足は出さずに1回止まって振り下ろす時に右足を出すもうたったこれだけなんです ね。最初、青い面やって、赤い面やって、青い面やって、赤い面やって、青い面。これが切り返しの足なんです。それによって、右足を出すタイミングは、しっかり変えていきます。と。じゃ、今日はこういった話でした。今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ